皆様をお迎えすることができまして心から歓迎申し上げますでは初めに金沢市都市計画課長の坪田が歓迎の挨拶いいたします改めまして金沢市の都市計画課長をしております坪田と申します本日は韓国国土交通部並びに 韓国土地住宅公社そして地域で活動されている皆様ようこそ金沢にお越しくださいました心より歓迎いたします本市と韓国の皆様とはチョンジュ市と2002年に姉妹都市を結んで以来多彩な友好交流を行っております姉妹都市閉会15周年を迎えた昨年11月にはチョンジュ市長をお迎えしまして 島井都市交流及び協力に関する合意書を交わしたところでございます新たに伝統芸能の分野を交流を推進するなど友好関係のさらなる発展に向けて協力していくことを確認いたしましたさて金沢は約400年にわたりまして大きな災害や戦火を免れてきた日本でも数少ない都市の一つでございます 現在でも古い町並みが残っておりまして市内各所に点在いたします歴史的建造物茶の湯や能楽その他さまざまな伝統文化蒔絵や金箔加賀友禅をはじめとする伝統工芸が重なり合って金沢の歴史的な風磁を形作っております本日この後ご覧いただきます長町武家屋敷や金沢町屋情報館 大見町市場館は歴史的文化資産を活用しながら街中に人を誘導する取り組みの一つです本市では将来に向けて都市機能の集約化に取り組むとともに歴史的文化資産を活用したちづくりが大切だと考えております今回このご視察を通しまして皆様には金沢のさまざまな魅力に触れていただきましてさらなる交流を期待するものでございます 最後になりますが、皆様の金沢ご滞在が有意義で、緑の多いものになりますことをお祈りいたしまして、歓迎の挨拶とさせていただきます。本日はよろししくお願 い, いたします、ね、金沢市市都計画た 환영해주시는말씀이있었습니다제가쭉이렇게말씀을전달해드리도록하겠습니다한국국토교통부한국토지주택공사지역에서활약하고계시는여러분어카나자와에잘오셨습니다진심으로환영합니다이시에서우리카나자와시에서한국에서오신여러분들하고는전주시하고2002년부터자매도시를결혼을해서 다양한이제그교류공고교류를추진하고있습니다자매도시를이 제, 그제휴를해서15년이되는작년11월에는전주시장님을이제초대를하셔서이제자매도시교류하고협력에관한협약서를기결을했다고합니다 그리고새롭게전통예술이라는예전통예술분야에서의교류도추진을하고있으면있고그다음에유부관계가더욱더발전을해서서로협력한관계가되고있다는것을이런협약관계를통해서확인을하였습니다그리고캐나다와에서는약400년에걸쳐서큰이제이제그재해가재해나전쟁피해같은것을 피해왔다고합니다피해왔기때문에일본에서도상당히몇개안되는도시중에하나입니다지진피해도없고전쟁피해도없는지역중에하나입니다지금도옛날부터어 내려오는전통적인도시경관이그래서남아있습니다그리고시내각유명한지역의명소에는이제명소들이이 렇, 전부이렇게흩어져있는데거기에서보시면은역사적건조물이라든가그다음에찬호유라고하는그 차, 차라든가전통악기라든가그런것들이이제전통문화이 런, 이런그다음에금박금박공예등등이이제등등을시작을해서전통공예가상 당, 당히많이이제서로복합되어있는상황입니다 그리고가나자와의역사적인풍취경관이나풍치역사풍치지구라고해서풍치를이제형성하고있습니다오늘은이다음에그안내를드리겠습니다만은 、네、 나가맞지무사들의집이었던그런대규모넓은저택들이있어요무사저택들그리고가나자와지의이제정보관이라든가그다음에그 역사문화관지역의역사문화관같은데를가도록하겠습니다역사적문화자산을활용을해서도심지내에사람을이제 불, 러들이불러들이는이제정책사업의하나로서추진을하고있고우리카나자와시에서는장래의도시기능을집약화를하면서역사적문화자산을활용한막지주뿌리를상당히중요하게생각을하고있습니다 이번에시사를통해서여러분들에게가나자와의다양한매력에이렇게접할수있게된것을우리가나자와에있는여러가지문화같은걸한번겪어보시고접해보시고앞으로는더욱더교류를이제기대를하도록하겠습니다그리고마지막으로인사말씀마지막으로말씀해주신게여러분이하나자와에계시는동안 유익한시간이보내시기를진심으로기원을하면서인사환영의인사말로대신하겠습니다감사합니다사 <웃음> <웃음> 、네、 니다감사 、네 네 네、 니다감사합니다감사사사니다니다니다니다 분형입니다이렇게멋지고아름다운도시그리고역사와문화전통을잘보존하고있는도시에방문하게돼서굉장히기쁘게생각을합니다도시재생에대해서저희들이몇가지여쭤보고또배워가도록하겠습니다시간내주셔서감사합니다 あごめんなさ い, <笑><笑><笑> お, 忙しいなお忙しいところ、こちらの方から連絡入れましたけれども、受け入れてくださってありがとうございますというのと、私は各国のご紹介いただいたように、各国の国土交通部のパク・ジュンドンと申しますというのですね、それから皆様によろしくお願いいたしますというお話がありいがとうございました。 あの皆様のお手元にこのような記念品をご用意させてもらいました、ね、れはので、中身はカナダの伝統工芸を取り込んだ小物入り。ああ、はい。えー、여러분들、あって、花々しい金魚품을지금쓰고있는데、요거는カナダワ의전통공 예, 공예품인小<音>작은소품들을넣을수있는상자입니다。あかん、現場でご用意しましたが。 う, めようありがとうございま す, いま す, いま す, いますそれででは、市市のののづくりの説明にに移らせていたただだす都計画課長所要よこみません。しお願いいますおいしますた<笑> 오늘은먼저일을하지마요라고니다 4포인트도 、네、 있지만은여기에보시면은작게해서지금한국말로저희들이번역해드린거를배부를했으니까참고하시면되겠습니다아까잠깐만우리보면단에초도답게있잖아버스에설명을하고나서현장을간거거든요가야돼현장을가는데일부구간을차러가야되는데 차를대기를시켜주시면시오근데이제대기를하는건좋은데다가는건아니고어요렇게빨간색점선은여기차를있을까빨간색점선은이제도보로이동을하고하얀색실선은버스타일되거든요화장님수백을좀잘해주십시오그거는시간은지금여기서설명을45분에하지만정확하게그걸맞출수가없어요지금음음그래서우리시청을나갈때대충어 맨날사이풀풀마3시부터라고3시 、네、20분후라 、네 네、 이니3、네 네 네、 지20분됐라 、네、 예정대로간다면3시20분이지만이게항상 、네、 늦잖아출발은3시부터입니3시20분3시20분부터3시반아니3시20분까지경관지구를보고그다음에이동을해서 2번으로간다는이야기거든요10분동안버스를탄다이야기하시고그러니까그시간대를맞춰야되거든요 、네、 근데이제정확하게일지도모르지우리가질문을얼마나하느냐에따라서달려있으니까아素晴らしいで아ね무지막길많이있습니다 あ, あ, かったありがとうございます。えーえー 本日は金沢市のまちづくりと題しまして金沢市のまちづくりにおけるまスタンスであるとか取り組み事項など簡単に紹介させていただきますじゃあ座って説明させていただきますえはい、今説明をしている方は都市整備部・都市計画課の計画部長ですアライ、アライ、アライ、アライ、アライ、アライ、アライと言い方です今説明をしている方は、 はいお願いします、はい、スクリーンや、えー、こちらの資料をご覧になりながら説明をお聞きくださいこちらは金沢市を上空から見た写真でございます 中, 中心部に緑色の、えー、部分がありますが こ, この部分は金沢城公園金沢城がある部分になります金沢市の中心です地獄という 녹지부분이가나자와3이있는데고이시가지의중심부에해당됩니다항공사아입니다가나자와시와인구가46万6000인세태수가20만세帯といった都市でございます인구가4 6만世帯세대수가 20, 200만정도됩니다 平成21年には歴史都市、そしてユネスコ創造都市といった認定をいただき、金沢市の個性が評価されております。2009年に翌朝の城印象がなかった、JIROINILA、그다음에2009年に十勝ユネスコへの参加の城印象がなかった。 これは金沢の地形の特徴を表したもので、二つ山、小達の大地、寺町大地の3つの丘陵大地と、西川、浅野川の2つの河川で構成され、起伏に富んだ地形となっております。いいで、に 古す市内には網目のように用水が流れており、小だつの大地の先端に金沢城、お城があります。ししゃすいいまんででけ今読らっるのただょうか ののがございましたらこはい次お願いします。 지금그다음설명 이, 이제큰강이두개가있고작은강들이그물처럼이시가제형성이되별이생각해 この歴史都市として認定されたというのは日本の中での話ですね。そうで す, すると、あの、文教庁は、あの、ユネスコが。認定しているもの。ユネスコは、まあ、世界的なものですね。え、ヨクタね、日、は、本、い、日、う、本、ん、日本、ね、日本、日本、あの。あの、金沢市には韓国から、大人いの人が来てるでしょう。 まあ、韓国だけではなく、まあ、世界中から新幹線が3年前に改良しまして、はい、東京から日本の新幹線で移動できるようになったりとか、はい、あと海外に対しては、あの大型な客船です、ねはい、があの神奈川の港の方に大変たくさん寄せておりますので、はい、たくさんの観光客とか、特に東南アジア系が多いですね。はい 지금프린트하러간사이에잠깐한번여쭤봤는데신간선이3년전에가나자와의개통이됐기때문에관광객들이국내관광객쪽이상당히많고그다음에외국에서오시는분들도동남아시아쪽이많은데이제우리나라에서아는페리가 、네、 여객선이가나자와항해그걸정박을한대요 、네、 그래가지고많이우리나라에서손님들이오고있다고합니다아니시아쇼앨범호공화워터시장지도회원이 な下から新幹線で東京まではどのぐらいですか時間半いい 2, 時間 2, 時間2時間今までは乗り換えを1回しなくてはならなくて新幹線っていうのが部分的にしか行かないんですが<音>直通でああうん。 ええ、じゃ、草年ね、日本へかけがち。あの歴史都市として指定されて認定されているのは全国で、十個ずつぐらいあるんでしょうか。歴史都市ね、はい。ちょっと調べてみます。<笑>はい、すみません。<笑>申し訳ないですがね、はい。お手数おかけしました、はい。すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑> こは昭和45年1970年に線引きを行っています。近隣西一町で都市計画区域を構成しております。ちょ光で大丈夫です、ねえー、こちらが都市計画図になりますが、えー、地域の約半分が、えー、都市計画区域となっております。 そのうち4割が市街化調整、市街化区域、残りの6割が市街化調整区域です。カナザワ市、都市計画ル区域で説明をいただきます。1970年に都市ゲイル区域の基準が周辺になりました。 한개이제정이라고합니다시정초원할때기초지자체중에서두개시한개정으로도시계획구역이구성되어있습니다이제시전체에서봤을때약 반, 반정도가도시계획구역이고그중에서 40% 가시가화구요나머지 60% 가시가화조정구역이되겠습니다1583년마에다도시에가가나다와주오뉴저이라 400年以上、金沢市は戦災や大災害を受けず、歴史的遺産が今に残ります。1800年頃の旧城下町は、こちらになりますが、旧城下町は1950年頃までは大きく変わらず、その後、郊外に拡大していきます。で 마이다리그저기이나라의뭐귀족같은왕족같은귀족같은것이이제카나자와성에입성을한다음부터어400년동안계속해서전쟁피해도없고대지진피해도없이계속이어져오고있으면서역사적유산이지금까지도남아있는상황이되겠습니다 1800년경부터는이제구이제그저기에서성하역이라고한거는성시라고그래갖고성을중심으로해서주변지역이있는주변도시에서주변도시는19성주변도시는1950년경부터크게이제변함변함이없이지금까지이어져있고그다음부터교회로점점확대가되고가고있습니다 土地区画整理事業を主体に市街地が拡大、郊外へと拡大し DID 区域で見ると過去50年で人口は 1.7 倍面積は 3.4 倍人口密度は半分に低下していきます土地区域整理事業を主体にして市街地が域整理事業は市街地区域整理事業を主体に DID 区域整理事業を主体に 50年3 .3 これまでの町づくりに磨きをかけるということですが、金沢市では保全と開発という相反するバランスをいかに図かかっていくかを町づくりにおけるスタンスとしています。 年は金沢市の個性を磨くということで、金沢市では条例を主体に展開を図ってきました。今ちとマチズクリを結構、ガルボタックを入れて、金沢市では는、ボーゾンとケバとする相談のゲノを、どうてバランスを、金融を、バチュアを変えるかるる、それがマチズくりにいて最重要なステンスです。 午前は金沢市の計 算, 計算を계속해서살리면서金沢市へとは、いれを条例を作들어서、全계でいけごいます。条例の制定は、1968年の伝統環境保存条例を単に端を発します。その後、個別課題の解決や土地利用に関する条例を順次制定し、取り組みを進めてまいります。 조례를앞에서말씀드렸습니다만1968년에는전통환경보존조례를이제만든걸계기로해서그다음부터개별과제해결개별과제별로해결을하고토지이용에관한조례를많이만들고있는데그순서대로이제그두가지를만들었습니다냉토環境保존조례においてはこちらの図にありますように 伝統環境保存区域と近代的景観創出区域を定め、保、えー、全と開発の区分を景観的な切り口で明示しました。文徳の例ですとおるくとくりですと、ご指摘の場所の、外分は近代的業界採取不良を経て、外国の基準を定める。 초록색부분은전통환경보존구역을해서쭉보전을해나간다는취지로지금그양쪽을구분해서명치를휘두고있습니다또독자적으로조례에서운영해온높이제한도있습니다2009년에는도시기획법에근거해서보도지구를이제추진을하고있습니다높이제한 네, 네, 네 金沢市のまちづくりにおいて重要なファクターとして位置づけています。このように金沢市の市街地全体のイメージを捉えることは重要かと思います。 ここま個性を磨く保全としてさまざまな取り組みを行っています。小町並みの保全、用水の保全、斜面緑地の保全、屋外広告物の保全、誘導。を 고고自社風景の保全、夜間景観の創出、新しい取り組みであります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 続きまして、集約都市形成計画について簡単に紹介させていただきます。はい、今後は人口減少と高齢化の進展への対応は大きな課題でございます。2040 年, 2040年で2から 1%。はい 2060年で7から 25% の人口減少が推計されております。また、高齢化率は高齢化は2015年の 25% が、2040年になると約 35%、2060年には約 39% と推計されており、喫緊の課題といえます。市場と市本省の要件で3回質問です。 앞으로인구감소하고고령화의진전에대응을하기위한아주 문제라고생각을하고있습니다2040년이되면2에서 10%, 2060년이되면7에서 25% 인구감소가지금추계치로나타나고있고근데고령화면에서볼때2015년에는 25%, 2040년에는약 30, 35%, 60년에는약 39% 가고령인구가될것으로추계되고있고이것은아주시급한과제라고보고있습니다 以上の状況の中でも持続的に都市が成長していくために金沢市集約都市形成計画という計画を策定しましたこれまでの量の確保から質の高い都市構造へ生活スタイルを含めた都市の使い方を見直すことを基本に喫緊の課題を対応に、を図りながらこれまでのまちづくりをさらに磨き高めることとしております 이상의상황에서볼때이제지속적으로도시가성장을해가기위해서는가나자와시집약도시형성계획이라는것을책정을했고 지금까지는이제양을확보하는것에지중을했었다면은앞으로는이제고품질의도시구조로전환을해야된다고생각을하고있습니다그리고생활시타일을포함을한도시를사용하는방법에대해서조금재검토를할필요가있다라는생각을기본으로지금긴급한시급한과제대응을하면서지금까지의도시마취주꾸리를더욱더발전시켜야된다고생각하고있습니다 だから今から私変わるんですけど、はい、原稿はないんですよ。はい、大丈夫ですで文章をちょっと短く切ってもいいですか。あの、大丈夫です。切らない方がいいですか。はい、そのままじゅうでいかれると。あ、そうですか。はい、あの私好きなようにあのお渡しされやすいようにお願いします。すはい。えっ、ー、と今からあの続きまして中心市街地都市機能向上計画というものを説明します。えっ、ー、と今これ金沢市全域でして。 で今ここにまあ都市機能を集めていこうという今計画になっておりますけれども、中心市街地都市機能向上計画というのは、今から話し中心市街地都市機能向上計画というのは、この中のもっと小さいところを、金沢 の, の, の一番大切な中心市街地を ど, あのどうやって都市機能を向上していくかという計画を定めるものでございます。はいえー 지금설명을해주실건데우리후치타선생님이십니다기획도시계획과중에서아고민하다맞지않으시다스기모토상、はい 네、 고민하다시청해주니다지금도시거점정비계장님이신데요스기모토라고합니다스기모토상이설명을해 、응、 주실건데 예지금중심시가지도시기능향상계획에대해서설명을해주셨고카나자와시중에서도가장중심시가지에해당되는부분에서도시기능을얼마나어떻게집약을시킬것인가그리고도시기능을고도화시킬것인가에대해서지금담당을하고계십니다예또그나저나小さなエリアを対象としておりますけれどもどんな問題があるかといいますと예예예 あの人と車、道が狭いもので、人と車が混在をして危ない状態。で道 が, 古いの道が狭いので、建物がなかなか更新しない。このような問題があります。ここに中心いうのいは時間利用車が 차하고사람하고혼재가돼있어서길이매우번잡스럽고복잡하다는거그리고도로에접해있는건축물들 이, 이제도로가이제건축기준법상취해야되는도로가있는데이도로가좁기때문에재건축을하기가그좁은도로의면에있는건축물들이재건축을하기다어느분이사망했을때 今後2つの約束を守っていく道路というものを定めております。その2つの約束というのは、えー、1つは、えー、今後20年を見据えて、えー、歩行者専用にしていこうということ、でもう1つはにぎ、えー、わいの施設、にぎわいをもたらすような店舗を連続させていこうという、この2つの約束を今後20年かけて頑張っていこうと。 いう道をですね、あの地元の方々と決めております。 하기위해서주민들과함께협의를해서지금검토되고있는부분이주민들하고두가지약속을지키는도로를만들자그두가지약속이라고하는거는일번은보행자청구보행자 t 정도로를만드는거그다음에두번째로는활력을창출할수있는가게들이있으면그업종들의가게를쭉이렇게연결시켜주는거이월을대칭이신데계획을하고있답니다네면 にぎわい施設を連続させていこうということですので、時間貸しの駐車場などは設置しない、設置しないそういう覚悟がある道を地元の方々と一緒に決めてきたということです。 이시간대별로이용료를갖고있는주차장을여기입점시키지말자라는것을합의형성을했습니다模式図で示しておりますけれどもまあ対象となるエリアが小さなエリアが二つありましてその中の赤い道そういうところをまああの名前をつけてまあ 2Y コアストリートでいいんですけれどもそういう名前をつけて地元の方々と一緒にその路線を決めて指定をしたということです 저기두가지동그라미를정했는데그두가지동그라미지역안에서도특히어디를이렇게활성화시키는거점거리로할것인지이대해서도다이렇게같이협의를해서결정을했다고합니다자주차場はどうするのかということですけれどもそういう赤い 2Y コアストリートの に沿ったところには駐車場を作るのではなくて大きな塊の外側に駐車場を配置して街の中は歩いてもらうというような思想で考えております。今、ピンクセック部分が있는데、その部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部分はその部でそ 具体的にはこの赤い道がその約束をした道ということでございますで今あの地元の方々とさらにまあこのエリアが大きいのでここまた細分化をしてですね地元の人たちと具体的な話をしながらどうやって機能を向上していくかということを相談しながら。 地元 の, の方々と計画の無限化に向けて、えー、ワークショップをしているところでございます。지 그계획을운영화하는단계까지는지금못가고있는데그운영화를위한주민들과의워크숍을현재진행중에있다고합니다그리고좀더세분화해가지고작은구역단위로사업그런활동을추진하는것을지금검토를하고있습니다이상으로중심시가지도시들의항상계획에대한설명을드렸습니다 続きまして都市再生整備計画事業についてご説明いたします。<笑> が各いるがるごしいこちらは今現在金沢市でやってきた女子財政整備計画事業になりますそれぞれ5か年計画でやっておりますこちらが中央地区埼川南地区これが 上, 上北地区西部地区 市街角域の半分近くでこういった面的な整備をしております。今、シガワ구역で約 50% 정도を都市재생整備계획이라는것을수집을해서、他国を中心にして、カナャワ市에서하고있는것은총4개의지구が있습니다。그리고、4개의지구에대한계획은5年目標で5年単位の계획を수집을하고있습니다。 今現在やっているのはこの中央地区の3期区これが今現在区区ている区区区区今区区区区区区区区区区 25年前、今から5年前に終了した計画について、っつ説明をいたします今年前に了した期。こちらが金沢中央地区区になりまして<タッ>、えー、計画のの域というのは六や 金沢城を中心とした旧の城下町区域になります全体で860ヘクタールでございます計画期間は、えー、2009年から2013年の5カ年期計画ですで地区の特性としましては、えー、江戸時代から続く町並みが今なお残っているそういった地域になります 지금가나자와중앙지역중앙지구는예외구역면적이860이다르고어지금위치도를보시면가나자와역을포함을해서제일중앙에가나자와성공원이있고그다음에가나자와시청을포함을하고있고지금저기 캠록구엔이라고하는정원도포함을하고있습니다이게이제성주변지역을포함이제지구로지정을했고계획기간은5년9년부터13년까지그리고지구특성을말씀드리면이제애도시대부터이어지는이제성치를보존을하고있고상업시설공익시설이런것들이모여있는중심시가지입니다그리고이제역사문화자산근대적도시기능이서로조화를이루고있는상황입니다 このの地区の課題と目標になります課題としましては町中の魅力や回遊性を高める必要があるということと人口の減少に歯止めをかけることがあります新幹線の開業をあの、まあ、間近に控えていた時期なので町、まあ、中の定住と交流を促進し 지금이제이지구의과제로생각하고있는것은인구가감소하는걸어떻게하면좀더이렇게둔화시켜볼까하는것하고도시의매 력, 매력향상등이있습니다그리고중요한것은호쿠리쿠신가생횡통에따라서도심안에서계속해서살아갈수있는환경도심정주환경을확보를하는겁니다 こちらが実際にした事業です全体で37事業、ハード、ソフトと合わせて37事業を面的に、一体的に整備をしております。今回、主な37개のサここスは、ハードウェア、ソフトウェアのサービスは、全体で37事業となります。 こちらは金沢駅になりまして、金沢駅の西口、ま、西口の方を整備しました。交通結節機能を強化しております。えー、共通共通基準を緩和。 이제가나자와역서쪽광장입니다서쪽광장인데이렇게지금개별사업에대해서주로설명을드리도록하겠습니다그중에첫번째가가나자와역서광장쪽에서하는교통결정기능의강화사업입니다 、네 水路整備することによりまして歩行環境を固めております。 になりま、飲食店街になりますが、こちら、商店街の電柱、電線をなくした事業です。 こちらもも電線を地中化したものですお 城, お城の周辺の無電中化によりまして、景観向上、歩行環境の向上が図られております。 こちらは、安江金箔工芸館という建物です。金沢の伝統工芸の金箔に関する博物館になります。東 山,、ま、東山地区に移転をしました。年間入館者数はおおむね3万人ぐらいになります。移転東山地区に移転、しました。こちら持ってきました。移転 그다음지야스의금에보면이전전기사업이라고되어있원래는다른지역에있었는데이히가시야마지구라는곳으로유치를해서이전을시켜왔습니다 그리고연간한3만명정도방문을하고있고요거는이제가나다와시지역의전통공예박물관입니다こちらは鈴木大雪館という、まあ、こちらも博物館のようなものです、の金沢で生まれた世界的仏教哲学者の鈴木大雪館を記念する建物です。 <웃음> 지금불교철학자세계적인불교철학자인스즈키 、네、 다이세즈라는분이있는데그분을기념하는관입니다그래서이것도이제역사문화지역정비사업으로추진했는데아직 이, 이건축물의명칭은안정해져있습니다만은일종의그박물관같은데입니다 3만명3만명아무도하고있습니다 다음은이제정비이런도시재생을추진을해서정비를해서효과가얼마나있었느냐에대한지표인데요구역내에서어인구의사회동태를이제파악을해보면은전입자전출자를이렇게수치를파악을했습니다당초에도마이너스였습니다많은요즘은증가하고있습니다 こちらは商業地の歩行者の通行量を示したものになります、えーまあ、目標としましては据え置き、減、ま、少、あ、を食い止めるということを目標としてまして、まあ、若干下回りましたが概ね増加できるとなります그다음部分は中流産業地域에서의보행자의통量を 어그냥이제현상유지만해도참좋겠다라고목표로설정을하고있었는데결과적으로계산을해보니까이제조금이제기복이있기는합니다만 상, 상승하고있는추세에증가능력이있습니다3번째としましては金沢駅における利用者数乗降者数の推移になります。 最初は少し減っていたんですけれども、整備期間の後半になりますとカズイテ、ウォーマルトナディマスター、ゾーカケー、ウォニアマス。チ j ンジェ、ジェア、カナワイ、ヨーダー、ソルブミネン、ジョンビサー、シザメサー、チョコミジェク、チューハウイ、デ、ポカポロ、ハシュー、チング どうも、坂黒に立ち、町間県民こちらは、フラットバスの利用者数です。フラットバスというのは、ま、街中を周遊する小型のバスになります。こちらも利用者数が、ま、地元の方も利用しますし、観光客も利用することによりまして、 地元の人も生活の足として使っておりますここ 観, 光客観光客も同時に金沢市のボスが赤だ っ, ああったチャグボスで市に集団したボスで金沢市へと迫られた人を利用する子、観光客とは利用する子です。 概ね、まあ、目標は達成することができましたこの結果を踏まえてに、えー、次の計画につなげていけるように、まあ、現在3期計画として実施を進めております。今がちタ 결과들을보면거의대부분지표항목별로다이제목표치를달성을하고있는데요고결과를반영을해서그다음단계의계획으로연결을시키는작업을현재하고있고그게3기계획입니다 、네、1기2 기, 5, 기, 2기3기중에서1기입니다아니시작부터전화에대해찌사나가스리모스아리모스아네브랫토토이노와브라리토이노 소유소아소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유소유 네、 이상으로자료설명을마치겠습니다감사합니다감사합니다감사합니다감사합니다감사합니 지세이말고 、네 금 네、 지금다버스를어차피타실거니까지금이따가차지금은 、네、 없지금지금지금금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금어금지금지금지금지금지금지금지그리고추가로금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금 그한력거점거리부분에서주차장재배치부분이있었잖아요네페이지사십페이지네그래서주차장을일정적으로집중시키는데소비자의입장에서는어소소거리그냥이쪽안쪽에도주차를하고싶다는그런 の子のようにいっていないかよ自統計るだったのがあっんですが駐車場の最大一番あるんですけど、はいはい、今町 の, の中町の中というかこう商店街の近くよりもちょっと外側に駐車場を配置してるんですけど、うん、それに対する、うんまあ、文句というか私は近いところがいいとかそういうのはなかったんですかあまだ今それをはい、今の現状を言いますと、はい、今ちょうど市役所の 裏側になりますけれども、えー、その時間外の駐車場が15箇所平面駐車場があります。はい、で、それを何とかあの地元の方々と一緒に集約をできないかというお話をしている最中でして、はいえー、今あの少しあの全体の商店街の中の中に車が入り込むのではなくて、はい、その外縁まあ外側に 集約をして平面ではなくて立体で置けないかという検討を地元と行っているところと、はいえー、そこに止めて中に歩いていく分には、まあ、徒歩圏内歩 い, て 歩, 歩いて移動できる距離っていうのは大体、まあ、2 0 0メートルから3 0 0メートルぐらい前なら、まあ、許容できるだろうというところで今地元の方々と一緒にお話をしていると。 まだ今、駐車場が、集約駐車場が出来上がっているわけではないです。ははい。いい<音><音><音> 주차장들 이, 이제따로따로떨어져가지고운영을하고있었는데이걸주민들스스로좀지배하로했으면좋겠다라는 、네、 의견이 、네、 먼저있었고그다음에상점과그거리안으로차가들어오는것보다는차를조금주변지역으로빼고입체화를시키고그리고도보권내에서는좀걸어다니면서쇼핑을하시는게좋겠다라는의견그도보권이라는거는200에서300미터경안으로차량이통제가되는거예요그렇죠그영업그물건을내리고보할때만오전으로쓰고 うん、基本的に商店街の中には車は入ってこないようです、ね、あの求めるべきものはそうで す,、はいそうですねまあ、だけれどもあの例えばそこに住んでる人もいて、はい、住んでる人が自分の駐車場を使う場合ももちろんありますし、はい、お客さんがもう不特定多数の人が車に乗って入ってくるっていうのはあまり好ましいことではないというものとして、はい、今なんとかできないかって考えてます、はいうん 예를들면지금목표로하고있는거는그상점과거리안으로차가들어오는거는바람직하지않다라는게목표인데원칙적으로목표인데예를들면특별한경우가있을수있습니다거기에살고있는주민일경우내가살고있는집에내가차를가지고들어가야되는데라는경우도생길것이고그다음에또한가지는아그런경우가있을것이고다만부특부특 불특정다수가차를가지고상점가로진입하는것은바람직하지않다시간대별주차야많아지는그런것들에네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 우리가나자와수납버스가따로있을거예그운영하는주체가서로뭐가나자와수납버스는시에서운영하는거그런거였는데다른데는그영업을운영하고개인이아어또줌이마프라스아 t m o 3가어성活性化센터가운영이されて バッバスもありますよね。それとまた異なるの、フラットバスとは。また違います。また違いものですね。はいはい、でそれはあの、センターの方から、こちらで運営しているバスなんて聞いてますけど、では、あの金沢市がやっているフラットバス、それから過去のセンバスもあるんでしょうし、はい、地下鉄もあったりするんですけど、これはもううまくこう調整されているのでしょうか。 私もバス会社ですけど市役所の方でまたフラットバスをやると道の路線にちょっと影響があったりするとその民間の運転バス会社の方から何か意見が出たりはしないのでしょうかう一応あの路線バスのルートとそのフラットバスのルートっていうのはあの住み分けております 行っておりますが、はい、それはある程度幹線道路ですね、はい、ひ 広, い広めの道路を行き来するルートになっておりますが、はい、フラットバスっていうのは、はいまあ、見られたかと思うんですけど、はい、小型のバスですので。はいはい えーまあ、金沢はあの繊細にあってなくて、はいまあ、網目のようになっていうか、はい、あの細い道が残っておりま す, そ, す、ねはいはい、そんなまあ災害路を走るバスとして機能しておりますのでルートとしてはラップはして基本的にはしておりません。 그다음에노선버스는기본적으로민간교통회사가하는건데노선이다정해져있지만그거는지금대체로간선도로를중심으로하고있습니다그다음에여기서지자체에서운영하고있는거는이제그런간선도로를그런노선버스가안가는데그리고우리여기카나자와시는전쟁피해나지진피해가없었기때문에이가로망이도로망 이, 이그물처럼촘촘하게이렇게 복잡하게되어있어서그런촘촘한도로들을가좋은도로들을가는것이있기때문에역할이나노선이나이런게기본적으로분리가되어있어서민간이운영하는노선버스하고노선이중복되는일은없습니다그럼갈등이나싫어하거나반대나이런건없습니다 あの葛藤があったりそういういいのはないんです、ね、民間のバ ス, がバス会社に金沢市がそのフラットバスを委託してるんですよ、はい、だから、まあ、結局民間のバス会社は路線バスもするし、はい、受託したフラットバスもやってるので、はいあのー、そこでの葛藤はないですはいわかりました、はいあ 어이집작은버스순환버스를민간그교통회사에다가위탁을주고있기때문에자기들이이제노선버스도운영하고작은버스도운영을하기때문에노선조절이나이런거는충분히하고있습니다갈등은현제로서는없습니다갈라자와공항지구정비계획에는예그부분은78억엔해가지고이제다양한사업들이 37개사업이있는데우리가보기에이게이제프로그램을운영하는중앙부처가그경제산업점이나뭐문화성이나다양한부처가있을것같고그리고이거를이시정부에서운영할때도다양한부서산업국이나뭐문화국이나다양한부서들이실제로이사업을할텐데 그거를지금이정비계획에다담 은, 담은거잖아요그래서이것을이도시대회과에서총발을하는것인지그래서각부서에서하는사업을사업에대한모니터링을하고있는것인지그런총발을하면서어려운점이있지않은지 、네、 지금그가나자와중아가나자와가나자와추호측네아어예또 国の方から公金をもらって事業を行ったということと、それから約、えー、37個の事業を実施しているということですが、そういうことになると、まあ、中央政府の担当部署もそれぞれ、えー、経済産業省、文化庁とかいろいろあると思います、それから市役所の方の中でも、お, お互いあのいろんな部署がもうって絡んでいると思いますけど、 それを都市計画課の方で総括しているのでしょうかという質問と、そういう総括をしているのであれば、問題点もいろいろ出てきているのですが、モニタリングとかしているんですかっていうおっしゃるように、あらゆる部署、あらゆる分野にまたがったものになりますので、都市計画課が取りまとめというものをしています。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 그아네를네아네아네어네아네아네아네아지 相手をしないといけない中央官庁もそれぞれ多いですし、いろいろ難しい点があると思いますがただあの、中央官庁の方も国土交通省1本で取りまとめしてくれているので、はい、窓口としては1対1でできておりますあ。国土交通部1つで済むのですか。はい 国土交通省がまとめてる国が国でまとめているということです。国土交通省の方からも一括して、その計画にお金がる。では、もう閉じている法律は何でしょう、根拠法。都市再生、はい、特別措置を。都市再生特別措置を。都市再生特 別, 措 置, 特別措置法で근거해서、国土交通省にこれを大調を行ったことになります。ですの国土交通省にもう、다른中間部長하고、を연결하는걸大、담당을하고있고、 이시지자체입장에서는국토교통성하나하고만상대를하고있답니다총괄력은국토교통성여러중앙부처에그고근거법은도시재생특별조치법국도공도시局が、はい、窓口になってですが도시、はい、局はいろんな道 路, 道路局であ그조정というのはやっぱり大変국토교통성 도, 로아니 도, 교도시국에서총괄 都市道路のこここうにいただし、お金がもっと欲しいとか、お金が大量に余りそうだとか、そういったときには、調整というのが非常に大切です。 これ、おとけやこないで、その、さ、はい、おるん部分、にきに、はい。ええ、あの、ちょっと、すみません。えっ、ー、と、本日、来れなかったのですけど、と当初、最初は、あの、くる予定だった、えー。国土交通部の、の、都市再生事業企画団の団長、からの質問ですけど。<笑>今、あの、えっ、ー、と、国土交通部の方から見ると、いろんな自治体に、補助金を出していて。こう、管理をしないといけないです。 今年の交付金は全部使っているのかどうか事業は行っているのかどうか目標通りに達成したのか確認するんですけどそれをシステムで行っているんですかといちいちエクセルのファイルが行ったり来たりするのではなくて国土交通部が何かのシステムを設けていてこう皆さんそうすると自治体の方から入力をすると。 予算実行しましまた入力をするとそれをすぐここの通部の方が机の前で確認できるんですかという質問があったんですちょうど昨年にそういった資本交付金のシステムというのが構築されまして、はいまあ、あのちょうど行実施されているところです、はい、始めたばかりでまだ、はい、ちょっとまだうまくいかない点とかありますよ、ねまあ、こちらとしてはやりにくい点とか、はいはい、結構あります 分かりました。それから、都市再生事業 の, あの事業後の評価というのは先ほどの資料にあった説明ですね。すはい、ありがとうございます。 국비집행실적이라든가이런걸취합하기가점처럼어려운데그거를일본에서는어떻게하고있느냐그거를궁금해하셨거든요근데일본에서도마침2017년 에, 에교부금시스템이라는걸만들었다고합니다그래서지금막사용을하고있는단계고지자체에서막입력을하면일단중앙정부에서는확인을할수있도록은되어있는데이시스템도이제막만들어갖고사용하는단계라서뭐에러가일어나기도하고그렇게는합니다 こ れ, これは昨年作られたのですね。このシステムは昨年導入されました。はい、えっ、ー、とこれあの日本語で言うと交付金になってるんですけど、あの実は地方自治体のお金も入っているのですね。 国の方から 50%、事業費が100であれば、うん、あの国の方から55割、自治体の方から5割という形ですか。 조금조금더있습니다예 、네、 그, 그마지치고리주식회사를할때지금도이제한구역이아니라몇개의구역을하는데구역마다그런것들을회사를지정하는지혹은회사를지정할때예를들어서그기준이나뭐이런게뭐하고싶은회사들이몇가지회사가있는데어떤형태로선정을하고그리고그시가 50% 을출자로하는데출자로할때 ど、えーま、うしていうとを言うか、必ずしも、をずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、必ずしも、うずしも、必ずしも、必ましも、必ずしも、ししも、必ずしも、し まあ、先ほどの区域ごとにまちづくりの方針っていうのは定めておりますが、うん、会社っていうのはどちづくり株式会社とかそれは、本当の中心市街地の一部のところだけ、そういうまちづくり会社っていうろが構まってるだけで、あまりこのまちづくり会社っていうものが普及している状況、普及がしていない。うん 一箇所市役所の裏、まあ、もうこの近くで、はい、一箇所のまちづくり会社が運営しているような空間があります。はいはい、それぐらいです。えー、ではあのえっ、ー、と都市都市再生特別措置法にもとじく、うん、都市再生整備推進法人があるでしょ。なるほど。それはあの金沢市の方では、えー、推進法人は今一つもないないと思う現在残念ながらないんです。これからの課題だと思う。はいえー 지금우리그카나자와시에서는도시재생특급규칙법에근거한그추진법인제도를아직활용을안하고있다고합니다그래서이제그방금말씀해주신사항에대해서는조금이제해당이안되는부분이있고다만지금이제 TNO 같은경우에는중심시가지에서극히일부지역에서중심시가지구역이있으면그다하는것도아니고그중에서도극히일부지역에대해서만이제하고있는사례가 한, 한군데밖에없습니다 日本の都市には、で、いろいろがじゅう、いろんなものがでは、あの、質問は、また、して、えっと、時間がかかりそうですね、外に。はい。最初に、質問あった、あの、歴史都市の、話であの、日本にどんだけありますか、で、金沢市は、はまあ、一号ということで、一番最初に、まあ、あの、認定を受けたんですけれども。今現在、ちょっと今、バイトで調べましたら、六十六。 ありがとうございます。私も私も私も、私はカナダは死者1人で、全国に66人がいた の, のでか、私は1人はどうでいるのでしょうかていう。 国際交流員として、ねはい、出向されたのですか国際交流担当としてこちらで採用されたのですね。 일본에서모집을하는건데요일본의지방자치단체의외국청년들을불러가지고지방자치단체의국제화를꾀하는그런프로젝트어요거기에물을개가지고어디랑어디가어그러니까일본정부가일본의지자체에국제화를꾀하기위해가지고한국도부르고뭐일본아니중국에서도아부르 고, 국부르고미국에서도부르 고, 부르고계각국의젊은이들을부르고 모집은일본에서있어요아그모집은한국대사관이하있어서1년에한거고주일본한국대사관네맞습니다그럼원래일본에살지모르는데아니요아니요아니요 아, 니아한국에있는일본대사관 한, 한국에서살다 가, 가그대사관에서시험을보고한국에있는일본대사관세분의생긴제도제가지금있네역사 그, 그렇게길지않요저도지원한다하려고했는데나이가많죠